すっごい綺麗にうにでしょ、えーれにね、これだけ淡いものもすごく綺麗に出るんですよ、うん これも時間がちょっとかかるんだけど、処りますで、漆をここちょっとだけ出してこれはね、箱を貼るための漆で、うん、このこれを探すのに1年以上かかった。なんでもいいわけじゃないんでで、これをテレピンオイルで緩めます、うん、これテレピンオイルです テレペンオイルはね油絵の具の時にあのやるやつと一緒です。でこうちょっとね緩めるんですけどこれがすごく難しくてその漆って湿度でで乾くんですよ、うん、湿度があると乾くのでこの時期実は1年で一番やりにくいのねあっという間に乾いちゃうからだからその時の状況でこの緩め具合をこう。 もうこれががレシピがないわけですよ、うん、だからその今日はやっぱりもうすごい湿度があって早く乾きそうだと思ったらあんまりたくさんやっちゃうとダメなんでほんのちょっとちょっとを、うん、やりながらちょっとこれを緩めにしとくとか、うん、でこれねちょっとまだ濃いんですけどこうだから今も私はこうやるこれを見てわかるのね。 そ う, うんそうそうそうこうする、うんうん、これまあそうそうまだ全然濃いんだけどちょっとあんまり薄くしてもできなくなっちゃうんで今日じちょっと時間置くんですよ15分とか。うんうん、でこれをうんと今これちょっと失敗したのにこういうふうにしてありますのででこれでで筆はあの。 これは必ずももういつも湿らせた状態にしてあるんです、うん、でこれは菜種油で菜種油は揮発をしないので、うん、あのこれも漆屋さんに教えてもらって菜種油を最終的につけておくと漆が固まらないので筆が長持ちする。ででもう最初はしっかり菜種を取ってでこっちはテレピンオイルなんですよ。 でちょっとこうまだ、ね、緩いのね緩いんだけど、うん、でここにこう塗っていきます。うんこれで で、こう塗ってると最初こう筆跡があるんだけどねこういうふうにね、うん、でもこれがちょっと時間を経つとこうううん、こ, う、うん、ううこうピーってなってくるでしょ、うん、でも筆はすぐに洗わないと固まって引くのですぐに洗います結構ねこの筆はね安藤洋二さんに教えてもらって、うん、この筆を買ってからすごいやりやすくなったね 私もももとと油油やってたから、うん、あ油油も高いんですよです、うん、だからあーまあそ筆とかはそんなもんなんででこれをちょっと本当は待つのね、うん、で本当は待ってあのすごくはみ出てしまったところを例えばこういうものなんかはちょっとやっぱりはみ出たとか最初綿棒で取るのね。うんうん、取るんだけどこれこう 下いいらない時はこうちょっとこうやって綿棒で取っといてちょっとこれここ膨らんで失敗したやつだけどで絵の具をつけていきますでこれ、うん、はこれなんですよ。どねほんと赤とかわかんない赤ね今ね絵の具がもうないんでちょっと赤もったいないんで使えなくてごめんなさいね、うん、赤ね うもう乾いてし広がっていくでしょ、うんうん、そうでも今日はねもうめっちゃ早く乾くもう濃 く, なってくん、うん、濃くなってきますだんだん、うん、でもう冬はねこれ何回やってもダラーダラーダラーでね、うん、でそのある程度乾燥させるのを待つんですよでその感じもあのここの様子を見たりとかで、うん、そ, そこがものすごく難しくて こ, ここにつく漆の量が結構大事なんですよ、うんうん、で これオレンジですけどこの風につけておきますうん、これはねオレンジで最初のオレンジと同じ一緒ですでちょっと最初はバターでつけといてで私はこう手でそんなにダイレクトに手でうんだから大丈夫なんですよ私すごいですねあのでなぜかというとこう手で手でこうやっていくことによってどれぐらいここに大倉桃園さんなんかは漆に色を沈めるっていう表現するんだけど、うん どれぐらい色が入って粉がついていくか手の指先の感じで分かるんですよ。そ, うそれが分かるからで こ, れは こ, れまたこれはこの色なんですけど。出てきた。で はね、ほんのちょっとでね、すごい綺麗に色が出るんですよ。その絵の具によってものすごくたくさん粉をつけなきゃいけない色とか、ちょっとでいいとか、それもいろいろあるのね。うん、でこ、これはね、案外楽なんですこの色は、うんうん。一番ね、赤が難しいんです。赤は多分そのガラスでも何でもそうなんですけど、絵の具の中に金が入ってるんですよ。で、粒子が荒いらしいのね。うんうん、だから。 最後のテストとかは赤でやるう、うん、それであのすごく粒子がどうも荒いから、うん、私のこれマットなので表面が、うん、そうするとあのすごいねつきづらいんですよ、うん、だから全然絵の具がついてくれなかったりとかでとりあえずこうまず絵の具をつけました。うんでつつつけたら まだなんかあのエッジが汚いので、そしたら今度は、うん、ここのところをエッジをこうやってこうやることによってほら、うん綺麗にこうそろ、うんうん、えることができるんです、うんうん、エッジをね。い, いやもうあの乾くというかもう粉をつけるからこうなんというか取れるんですよこうやって。 レッジをきれいに揃えるることができるできそれを揃えつつこういうところがこうすごいビシッとしないとかっこ悪いのでこういうところもこうビシッとさせてであのちょっとこう今お水がこれでいっちゃうかちょっとお水ちょっとこうお水をつけたりしてやるとこうきれいに取れていくんです、うん、だから全部こうやって。 最終的には全部こう綺麗に掃除をするわけですエッジも綺麗に、うんうんうん、でそういうふうにして綺麗にしたら今度は釜で800度で焼くと、うんうんうん、そうだから結構結構大変です、うんうん、だってすごいぐるっと一周するじゃないですか徳田さんの、うん、全部そうで横島だとかが一番大変で、うん、いなこうやってほら綺麗にね整えられるんですよ、うん、そう だからも う, こ, こ, うんこの辺とかはねだけど修正は聞いても取ってしまったら取りすぎたり反対にこうちょっと爪でひっかいたりしてポッと取れちゃうんですよそういう時はまあ最近ちょっとあの直す方法も開発したんでなんとかしますけど結構気が付くとあのピッと知らずにひっかいちゃったりとかしますそういうこともあります だから私なんか日本一綿棒を使うんじゃないかというぐらい<笑>綿棒を使いますよ。すね、うん本当にそうです。そうそうありがたいです綿棒が。うん、でこうやってビシッとさせていって、うん、であのあれを持ってきていただくとわかると思うんですけどそうやってでこういう風になっていくんです。うん、うん、ビシッとね、うん。さっき言ったおしゃ赤ってこれですか。そう、うん、赤はね難しいね本当に難しい。 ででもこれ案外ねこうやってあのあれなんですよ ラ, ラ, ラフ何か定規でピシッとはやってないんですよ割とねあの私がそう思えばいいみたいな<笑><笑>ラインではあるんですようん、うん、ちょっとずれたけどそうそうこんなふうにしてあと後で塗ると銀色にちょっとこう反応するんですよ赤とかオレンジがね、うん、そしてここが少しこう すするんですよねこれが本当はあっちゃいけないことなんだけどこれを私はあのいっぱい最初失敗しましたけどあえて今利用するとちょっと深みが出て、うんうん、面白い、うん、もう最初失敗した時はねもう全部真っ黒になっちゃったりとかね本当にいろいろ失敗しましたけど本当にねいろんな人に助けてもらって、うんうん、ちょっとずつちょっとずつできるようになりました。 ね、そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。うん、福田さんいつもこうやって銀を組み合わせますけど、うん、うう昔からそういう銀うんそれはもうもらってさんの雑だったから銀なんか使ってない、うん、そうですよ昔のね職人さんたちはね、うん、あのねあのゴム印をよく使ってたらしいのね、うんうん、でそのゴム印っていうのはね、うん、すっごく柔らかいゴムをちょっと厚みがあるのかな、うん、それをこうピンセットで引っ張ってこうハサミで切りながら。 ゴ, ゴム板上組合で見せてもらったことだけあるんです、うんうんうん、でそれをあのものすごく不安不安のスポンジにそれを貼るんですよ、うんうん、不安不安の、うんうん、それで一番下だけちょっと硬いのを支持体をつけると、うん、不安不安だからにせるそうこれはもう、うん、こ, これとかは本当と赤を綺麗に出るとこれは本当綺麗だと思います。 だからこれ結構大変で割とこうビシッと、うん、だけどこれけ結構つじつま適当に合わせるんですよ。あ<笑>うん、そうなんです、ね。そうそうそうそう。うん綺麗にそうそう、まあ、綺麗ですね。うんすごいはっきりする特徴があるんですねこれは。そうですねメリハリがあの、うん、本当に鮮やかに色が出ますね。うん、ですけどこれはたまたま濃い色なので、うん、しっかり出るんですけれど、うん、淡い色もしっかり出るんです。 うん、とにかくどんな色でもすごく綺麗に出してくれるんですだからものすごく淡い色でもすごく綺麗に出るんです、うんうんうん、でしょ綺麗、ね、な、ね、これだけ淡いものもすごく綺麗に出るんですよ、うんうん、これくたになんですよでこのシリーズもやってたんだけどわ、うん、かるでしょ相殺しちゃうっていうのは、ね、そうなんだよねだからねこれはやめたのないですっごいほらへえそう九谷を泳ぐんですか すっごい綺麗でしょほんとね、このデスタって書いてあるね